雪の前江島育島より水戸はてる子 くるおしい者もいるの。 この椿の花に雪が舞っています江島はこの大奥へ来て幾島に会うことができましたそして友方を愛することを知りました人に隠れてあるも知りましたでも幸せでしたたとえ不義と言われようと お 切ります生島の髪の髪匂いがただできます唇に目にをさし、薄物一枚を忍ぶ、市中引き回しの上至難の高等へ英雄。江戸をはされる、生島は極を張り付けの罪人か。たとえ、あの世へ行っても、二人は必ず会えると。 Thank you. 消えます「しんごろさ